パパとママは健康を目指しているんだよだから留守番我慢してくれポンちゃ ん, ボンちゃんおはようおはようおはようジャン君おはよう おはようございます<笑>、はい、ジャン君カメラを構えると必ず来てしまうジャン君ですがこれからちょっとパパとママは散歩に出かけてきますというよりピクミンを捕まえに行ってきますのでよろしくわりと早めに帰ってくるとは思うんだけど。 よいしょはいまあねピクミンピクミンって言ってるけど健康のためでもあるからジャン君君も健康になったけどパパとママも健康を目指しているんだよだから留守番我慢してくれね。え、う、え、ん という話をね、ながら聞いているぽンちゃんもよろしくね。ジャン君が泣いたら相手してね。